平成30年9月25日、阿蘇市一宮町宮地の阿蘇神社で、秋の収穫に感謝する頼み祭が行われ、やぶさめが3年ぶりに奉納されました。阿蘇神社の頼み祭は、五穀豊穣と秋の収穫を感謝する祭りで、春の田作り祭、夏の女祭りと並ぶ阿蘇神社三大祭りの一つで、 阿蘇の農耕祭事として国の重要無形民族文化財に指定されています。この日は農作物の実りに感謝する神事が仮拝殿伝で行われた後、地元の若者らがガの相撲を奉納しました。そして阿蘇中央高校馬術部 OB で作る阿蘇神社ヤブサメ社主会の10人がエボしひたたれ、 ムカバキの仮絹姿で馬にまたがり、熊本地震の影響で中止されていたヤブサメが3年ぶりに奉納されました。多くの観光客が見守る中、馬に乗った車種たちは140メートルの参道を失踪して3カ所の的にめがけて矢を放ち、的に矢が当たるたびに太鼓が打ち鳴らされ、見物人たちは歓声を上げていました。阿蘇神社は 地震行行えなかかっったた。事ができてよかった来年の開催については未定ですが、来年も執り行えるよう工事の調整をしていきたいと思っていますとコメントしました。